だとね、さらじゃた、あきれてわざと。 「流れるまんま流されたら」「あが動かう美しいヒれで」「壊れる夜もあったけれど自分でいられるように」に「ひっくらこいた展開に夜めくわしは踏ん張って」「冷たい水を一口」 心配上の見解は超えてるけれどこうやってコツをつかんで生きてきた秘密守ってくれてありがとうねもう遠慮せんであなっても大丈夫流れるまんま流されたら死ぬ顔が美しいヒレで さね時も見失わず君を思える でも続けられないわかってるけれど優しくなった世界はまだ描いていきたいから流れるまま泣かされたらあなたを